はい、ミサとストーリーファームのコニタンです。ともちゃんです。今日は冬といえばおでんなんですけど、はい。そのおでんを社長と一緒に美味しくいただきたいと思います。はい。え、今日準備したのがこちらなんですけど、はい、こちらオーソドックスな卵入りおでん。うん、キャベツとニンかな。うんうん。ロールキャベツ作って食べさせたいなと思います。はい。はい、ということであの料理の欄階に移っていきます。はい。こ、ね、んなにはでもまるまる一本は使わないけれど。 カーンをラチョウにあげてるし。あ、確かに。食べてくれるかな。食べやすい形。遅い方が食べやすいのかな。ね、私たちがあげるときのことも。確かに。このぐらいでいくか。はい。はい。人参の準備が終わりました。キャベツはどうしますかね。まず芯は取った方がいいんじゃない。そうね。いいよ。 シンも、ね、しっかりね、ダチョウに、ね、食べてもらえるからねそうか、全部あげちゃえばいいのかダチョウになんかネットで調べたレシピだと、うんうん、一度お湯を通してふにゃふにゃにした方が巻きやすいよって感じっ確かにはい、お湯が沸きますとキャベツをね、イ、う、ン、ん、柔らかくなるのかしらよいしょ、なんか美味しそうな匂いしてる中身のない中身のないロールキャベツ<笑>しいいね、美味しそうじゃん でかくない<笑><笑>いいね美味しそうだ緑ねはいはいということでできたものはどんどんこちらへこれだけでいっかおでん卵も入ってる名古屋コーチンの取り出し取り出しいいよあちくわちくわああお。あ, あ<笑>おいあっあいあっあっあっあっあっ 完成はい完成はい閉めちゃってはいじゃあ牧場に行きましょうはい行きましょうはい牧場に着きましたね、はい、い, い, 天気いい天気ですねいいこれ、あっためましょうか、はい、何してんだろうってあげてみましょうこれってさあおおいなは何てこと おいで警戒中全然来てくんないねねいつもダチョノスケくんが来てくれるんですけど今はいない、うん、まあでもおでんが煮えてきたので<笑>よいしょわあすご い, い熱々ですねこれは熱々おでんだねちなみにあれですから牧場での<笑>飲食は原則禁止なんでそうですねはい大根も入っているのでそれもダチョノスくんに あげましょう人参かな人参はね、おいしそうだねそうですね昆布をダチョノスケにあげるいいね、食べるかな、海藻を、ね、いただきまーすダチョノスケくんに完全に周りに台湾もいな い, いう、うん、ダチョウさんと一緒にこのおでんの野菜を食べたかったんですけど来てくれないですねではいお、いけるかな ラョすげえおっああ<笑>ダメだったかどうかじゃあ大根はい大根おっあーあー<笑><笑>ダメですかお好みには合いませんかはい人参。人参。人参。そもそも食べたくない昆布 ふ<笑>んはい、ポンクポンクーネルーネルー緑だよおあ、<笑>そうかやっぱりダメか、人参はそもそも食べたくもないとはいネルー<笑><笑>微動だにすよう<笑><笑><笑>じゃあ、この生のキャベツねはい ね、だちす け, だちもけ生のキャベツだよこれあいっちゃった人参が不が人気でしたね昆布はさあ食いついたのにね そ, そこで落ちてるんでしょ大根とロールキャベツの残骸はいえあ昆布ここにいたうんあしょうがないねやんおおっ出るかなきたた来た来たきたきたきたきたきたきた はいはいはいキャンちゃんおお食べた食べたぞに人参はにんじんにんじんキャンキャンダメだちけじゃあち け, チけはい最後のキャベツでかいやん何ですかお飲んだ<笑><笑>飲んだ大丈夫まってないあでもあの ピンは取ってあるのでねああ。ああ、今、今流れてったね。いいですね。食べましたね。人参以外は。まあ、ちょっと落とされちゃったのもありましたが。人参はやっぱり。色が。あれですね。ねダメなんだ ね, 危ないね。もっとないのかって顔しているいいよ。怖いですね。宇宙人みたいな顔して。<笑>怖いね。怖いね。はい。<笑>あ、いいね。シャクシャク。うん、シャクシャクシャク。ああ。 破壊。<笑>やっぱこれだねって感じですよね。トップじゃないか。<笑>いい散らかしっぷりだ。これはちょっとあげるよ。<笑>ダチョノスケが上でもらって、キャンが下の掃除をねするというね。なんというコンビ。キャンちゃん手投げですね。はい全部あげるよ。おお。食べたー。<笑><ご> い, <笑>いい食べっぷりだね。 出てますよ、渡瀬茂樹くん。飲み込めないの？<笑>意外パンのロールキャベツ状の方が食べやすかったのおお、食べたねー。ちゃんちゃんも黙黙と食べてますけど。ちゃん黙黙とね地面に落ちたやつを食べてますけどね。<笑>おおあ、あ、俺からのキャベツは食えないというのか。<笑>おいでー。 松助おお痛 い, い, い。痛 い, い, い大丈夫ですかが出た。あ、危ない危ない。これはどうだいパイナップルだよ。パイナップルじゃない。<笑>おお。え、ね、どうぞ。そうそうそ う, そう、いいね、うんうん。いい食べっぷりだ。 ダチョウの前でおでん食べてきたんですけど。はい。おでんはね。美味しかったです、ね。変わらず。はい。美味しかったです、はい。外で食べるおでんは美味しかったです。<笑>で、ダチョウにも、僕らが食べてるおでんのようなものをね、あげてみようということで。ロールキャベツ、湯がいたキャベツ、人参、大根、昆布。はい。をあげてみましたが、結果は、ガセ汁で煮たものは食べてくれなかったんですよ、ね。うん。はい。見た目そんなにキャベツとか変わらないです。変わらない、変わらない。うん。 湯がいただけの方は、バクバク食べてました食べてましたね。はい。色の鮮やかなものは。うん、あまり好みではないということでそう。<笑>人参を、なんか目の前にやってもね。そう。見向きもしなかったです。すんって。明らかに他の具材とは反応が違ったので。はい。はい。ガチョウの好みが、知れたね。うん。はい。 で今後もまるまる上げてみたっていうのでいろいろと、ね、ダチョウの好みについて調べていきたいなと思います勉強、はい、しましょう は, い、はい、チャンネル登録と高評価の方お願いしますでは次回の動画でお会いしましょう、はい、じゃあね ー, じゃあねーバイバーイ